それでは「月を輝け天を仰げ我らの旅路が今始まる」「十六代目響通い」 の次が輝く空今宵は十三夜 青うはたまに姿を見せるは東京ドリエ脳裏によぎるは川に積みなる自然衝戦場時差に月下散々静寂気ぃ作矢の如し財雲のみぞらせ嵐を起こす勇気猿そのまままさに一騎当選の姿。 俺 やりましょう 踊り